はい、じゃあさあそれではヌルポガ対スプリータス本の道第6弾始めていきましょうスプリタスさんが今回はですね沖縄から、えー、イベントに合わせて来るということで、はい、名乗りを上げましてそれに対してヌルポガが「私やりますと」といいと思います、はい、ということで始めていきましょう、はい、さあ まずはスピリタスさんがスパゴンで取ってますけどはいこれ は, これは2回転さんが一番分かると思いますけどこれはですね、面、は、倒、いあのー、くさいけど、バイソンちょっと有 利, ち ょ, っと有利、はい、ちょっと有利なところっていうのはやはり突進力とか球抜けとかなんですかねゲージがたまるんですよ、たまりますね、はい、でクレイジーが強いんですよ、そこにつけるんですけどじゃたまるまではたまるまではス1 0ペース、ジャクハドを追いかける。 来たーいつもの短波さあまずはい書やいやぼぼぼぼ帰ってくださいでーああヌルポ、えー、配信画面はカ、はい、メピーがは い, はー い, いれたけどできてるさあ配信画面はペリタスが猛攻を仕掛けているヌルポが苦しそう うおっとほぼパーフェクト圧力がすごいぞさあさスピリパスさんはあの沖縄であの J, J さん、ね、J さんはい、はい、彼の S 剣とやってきたなるほどヌルポガさんは誰と練習したんですか、ねまあまあ、こっちではですね、まあ、いろんな部屋いるんですけどもまあみんなバイソン強いんで確かにね ボッポンにされてきたと。さあ勢いがありますね。もう二本と、ね、もう二本取ってますけど。さあヌルポが切り替えたいところ。切り替えたいですね。ゲージを溜めさせない立ち回りが必要ですね。うわ。さあ開幕ジェランドがさっきから当たりまくってる。開幕どうしたらいいんですかね。開幕はもうあのー、X 軸でも止まるぐらいなんで中そこ中中かな、はい。完全に分かってると。 中足のスカリにグラウンドス食らうんですけどあーちょっと遅らせて出すってことですかねそうですねでこれはあのー、毎回昇竜拳入力しつつ相模でガードすることで台足が届くようになりますなるほどうわーーこの男スパコンを2つ持っているさあちょっと緊張するさせない まあ、X と比べると勝利を当てたときのうまみはちょっと低いですけど そ, うなんですねーその分、この立ち回りでやっていかなきゃいけないってことですね、はい、うえさあゲージがあるけどこれを打ちたくないそう、クえっ、ー、ゲージが溜まったときにグランドをガードスタートはいみんな波動機を打ちたくなるんですようー<笑>ああ、いい打ちスピリタスが勢いに任せて3連勝。 さんですね。はい、まあ、ムルポが応援団が。ついているが。はい、さあ、<笑>こう、毎回グランド打ってきますね、これは。ということはもう、そろそろ分からせな い, と い, けないですよ。そうですよね。十回やりますからね。十回やります。十、はい、回じゃ効かないですよ。 うわーグランドアッパーどうしたらいいでしょうかねいや結構ですねあやっときましたね暗い投げ押しに行ったけどこれっちゃきついですよきついですねもう弱でいいですかねこれをずーっとやりたいすぎきつすぎ笑ったですね今、はい、ちょっと で、X 剣だと波動剣を、あのー、ヘッドで避けても大丈夫、大, が、ま、大足が間に合う、はい、X、は、剣、い、の場合、歩きがい足、間に合ってしまうので、それが大きな違いですね、画面端じゃなくても間に合いますよね、はい、なんか、端端から波動剣ってこと間に合いますねこれはガード、しかし、この、この う, わうわー、しかしこれはうまく取り返した。 やられとるがもう手を出せなくなってますね、今のはさあ、サヌルポが切り替えたいところ、エスケン側としては一番良くないのはあの空たで行ったり来たりしてるだけっていう、<笑>あれは結構安全なんですけど、イソン側だけゲージが勝手にたまるのであ、あんま良くないってことですね。 あの地獄ゼロで画面端に持っていきたいと思いますなるほど X 拳… XK… いや、S 拳ならではのやっぱ発想ってことですかねうえ、ね、ーいてぇおピヨル今のピヨリはちょっと…わかんないですねみんなでっくりしました ね, ね、うん、中足波動の後のかなりおい人の勝利だったんでた、まあ、確かに…滝羽さんもびっくりのこのシステムの謎<笑>さあ投げていいい投げ悪くはない もう、ま、えー、あナイスカールこれはでかいでぞスピリタスが結構気軽に打ってくるのが怖いですよ ね, すねあとあともう一回たまるからいいやなぞなるほどあフォー4だったがだったまだあるんじゃないのか投げるえっともうまあクレイジもう一発。スクレジが無理がいけ行けるかな投げるアっパ ー, ー, ーさっきの画面端をキープで。 まだ、はろうもどりよかったか、ねはい、もしれないですけどね。勝利、見てますね、短波。あの、これはきついぞいきつい。さあ、これはきついぞ。きついとこった。こ本当にきついぞ。ナイス、頑張り。で, きるでも、が、だめ。さあ、スピリタス、ここから。きついじゃね、うまく避けた。いや、また波動拳が始まってしまった。波動拳が始まってしまう。さあ。ずらした 上手さっきから8個に危たい危ない、まあ、今のは投げたいですねちょっと波動拳ミスの大パン出た時はちょっとヒヤッとしたが、うん、大丈夫だったさあヌルポが一む報いたー、うん、現在1対4 お 竜, 巻を出してみた竜巻はです、ねまあ、グラウンド対策で す, ねそうですよね開幕グラウンドをすごい巻き込んで、はい、と, とんでもないことになるとそのあと投げ切る、ね、もピヨるんですよね確かにうっとぶつかってくる本当に気軽ああずらしたフォーがずれて飛んできたまあそこはきついですねさあ これはですね。はい。開幕下がりがありです。あり、はい。どうせ取り返せるしみたいなそうそう陣地としては。阿武田を追いかけられるので。えっ。プラスに働くんですよね。さあ単発ぶしたのは大きいが。ね、さあボタンねんなク投げる。さあこれは。ああ、えー。まあサスケの強さが負けましたね。 キックボタンがちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってキックボタンが外れる外れるなるほどなるほどちょっとねボタンのあれがあったらしいんでえいったんね 関係ない こ, これだってこれだって押すか押さないかで外れるもん、うん、あっても変わんないよ、うん、こうやってこれちょっと今黒になってるか分かんないだけで表情されるこう変えればいいだけで す, ですえ、これここまではいけたあ、あじゃあこれで今 黒持ちだから表示されてないってだけですさあ、ただいま、えー、ボタントラブルということでちょっとね、あの二、ー、回転さんがボタン取りに行ってると思うんですけどええー、滝場さんさっきピヨったのは何だったんですかああ運が悪かったん運が悪かった。なるほどまあちょっと、何が起こったんだか<笑> もう一回あの、巻き戻してみないと、<笑>何起きたっけ、<笑>中足一回当たって、小竜拳当たったら、ピオリましたけどね、その間、あれでしょ、クレイジーガードしてたやんそう、なんかだけ 時, 間稼いでん時間があったけど、<笑>ピオリ回復とかもやっぱランダムなんですかね、あれはね、えっと、ピオリ回復はランダムない、はい、ないんですか あのピオリッチとそのピオリッチの継続地あピオリッチ継続地もあるんですかあの、はい、シューティングのコンボに似てんのよあーあドロンパッチと一緒ってことそうそうそうそうあーはいはいはい<笑> なるほどそうそうそうそう結構ねあれあ、じゃあピオリ継続してる間に新しい打撃が打撃っていうかピオリが入ったらまたビヨーンって伸びるってことそうそうそうそうああ分かりやすいで足し算足し算あのー、蓄積はどんどん減らないで、はい、は, い は, いはい。落とされていくだけだからなるほどなるほどものすごく溜まっててで、その継続時間がある程度残ってるとその、のていうのまたさらにピオリ直前の状態がずっとなんか継続してるみたいな感じになってすね 最後、竜だけ当たってピオルみたいな感じに見える<笑>なるほど難しいですねピオリチュだけは結構あの隠された謎ですよね本当にースト2の中でかなりいまだにパッと解明されないやってってあさあボタン治ったらしいんで治ったかなはい 今度難関の時にちゃんとうんじゃあやってくださいそのままはいえーっとはいお待たせしました続いてこれえー、51からですねさあ一番一番解説できそうな2回転さんがちょっとどっか行っちゃったんで一旦我々でしのぎましょう さあ、あ、悪くない空対空、初めてじゃないか掴んでただね、あんまり空後が続かないからねうらそうなんですよね逆にねあの、近くに着地しちゃって気持ち悪いっていう確かに、ね、接近せず、むしろバイソンの方うもねさあ、これは届かないでもこれ、イニシエのイニシエというか昭和のスト2だと結構ロケティア対空あったと思うんですけど、うん そういうときってみんなどうしてたんですかねタイミングもちょっとね、うん、遅めだったっていうのはありますよねさあ61もう少しあのー、大規ックの先っぽでロケット屋してたから、ね、そうですね大体のロケット屋は結構千葉のおじいさんしかやってないあやるんですかあの 人, あの人は そこ大キックだろうとみんな思ってるところは大パンだっ<笑>たそうなんだなんパンしてたなんかいまだにわかんない説明求めてもなんかよくわかんないですよ<笑>そうなんですか<笑>合ってるかななんでもいいんだけどまあ逆にねああさあ撃ってきますねあんあれ怖い、ね、怖いですよねああ<笑>でけえでけえセブンだなこれ<笑>まあ時間的にセブンです ね, いいね、うん、開幕から貯めてて 49カウントぐらいになるとファイナル行くんでしたっけも う, ちょいもうちょいかな40いるぐらい<笑>あー45ぐらいまあ、大体40の前半あたりでファイナルになるとうわー、いってさあ、いてい て, <笑>いて、いいてて止まんねえけどこれはあっと、はいはい、しっかりきたちなみにこの短波のため時間って このカウントゲームカウントに依存してるんですかね、まあ、やっぱりゲーム内時間っていうかフ レ, ーム数フレーム数 か, フレーム数かなまああれあのターブスピードが上がったらどうかっていう話あそうですねまあ同じですねやっぱり投げ返す使っていったえっわかんないぞふむ さあさあ1本取り返してういズッツキで抜けてちょっとね波動を1回ヘッドで抜けられた後 難しいです ね, ねえ継続なかなかできないっていういたたたたたなかなか継続できないですよねこのヌルポがさんが今はい、ねまあ、変だからねダイヤーないからねあーダウンで 一, 一段落とはならないってことですか ね, ねいか行け転ばしたいからね転ばないですよねう転ぶ要因がグランド来たところにえ、ー痛い痛 い, い, たい恐竜家に これはうめ中盤と中橋がや打ち完全に破壊力でいってますねいってますね今ね72位だね<音声>このままいくぞ<音声>さあグラウンドが刺さって遅らせ中盤結構使えますね<音声>使える<音声>やってきますね<音声><音声><音声> これはまた画面端<笑>これはガードされてしまうさあバイソン使いが謎のアドバイ ス, バイスあ、いた さ, にしてますさあスピータスもさんも波動拳をうまくこう背中部分で避けてますよ ね, ね画面に残るように避けているのでなかなか波動拳次のが打てないという状況になってますが ダイパンいてー今の も, 怖いもう何もできひんあー動いてしまったバイバイさあ 8−2 このスコアのままいくとどっかのバイソンチュンリ戦よりもいやあのねあれですよフェイロン・バイソン戦っていうのもありましたから<笑>あったんだ あ, ありましたね れれって結局、あななんじゃないバッティングセンターやってるだけなんじゃない<笑><笑>そうでもない意外とホイホイしているだけでした<笑>さあ、あ OK、ここうえ<笑><笑>ちょっとね、難しいですね、突進をどう止めればいいのかっていうところで今まだなかなか回答が出てないままここまで来てしまったーあーたたたたたまあ、一生懸命球打つしかないんだけどそうなんですよね<笑>ライン上げてー歩いて台足してもねみたいな。 さあ、いい感じだ下がり目波動よりも前歩き波動をしたいんだけどーあーこれ相打ちでじバイソン側十分ファイヤー、あればうんあのあの気持ち悪さうわ掴つむうわ、ひどい<笑>さあ、9-2 だーリーチいや、しかしね、ヘッドの抜け方が上手なのでなかなか確かに攻めづらいです、これは の距離…端々みたいな距離で打てるとやっぱり、ね、抜ける側も抜けやすいから確かにもう少し抜けにくい距離から近めってことですか ね, ねすると今度は突進してくるとそうそうなんかなんかスピリタスさんがいい攻略をしてきているような気がしますけど投げて、まあ、くな い, いやーがゲージがそろそろ 4! 4 うわ<笑>なかなかいいタイミングで打ちますね今の中足に押したの見てからにねえ打ったような感じのああ痛いさあもう本当のリーチだよこれチャンピオンシップポイントああ打っていった波動拳で打ち返した い, うわいえああ痛い あでかいのがでかいのがいや、もうキックもパンチもおお、大キックキックもパンチも離してるからもうないです<笑>、はい、アッパーもアッパー も, アッパーもパンチも打ってるから<笑>さあ残念だ<笑>残念だ<で>よ<笑><あの><笑>最後ファイナリーできるな、まあと、ね、は<笑><笑><笑><笑>さあ、これは投げ返される、いてぇ<笑>これはもうちょっときみえー、っと でかいのからこれはお見事タンパが結構削れたじゃあということでスピータスさんが10でじゃあ勝った方にひえ言今回えーこのイベントをえ組んでいただきました草さんとえジャイアンさんに まままず感謝いいたしす。す。ありがとうございますで沖縄で、えー、最強の X 流使いであります J さんというのが い, いまして彼が、あのー、S 剣で私とずっとタイマンをしていただいたおかげで、えー、対策を得られることができました、えー、これからも頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いします皆さん、ありがとうございました。これ、 いやよくわかんないけどヌルポガさんにも一言もらうわけも ら, もらうのもらうのはい、彼にも。いいのそうというわけで、えー、本日のスピリタスさんとヌルポガさんのタイマン10先はル、えー、スピリタスさんが10ヌルポガさんが2ということで知った。はい と, いうことで本日のイベントは全部これまでなの で, であとはの次合いが、えーえー、2回転さんが帰るまでは流されると思います は, い、はいお疲れ様 で, でした竹馬さんありがとうございますいあっ な, な, なんかあんの、はい、じゃあこっちの方がマイク入るからこっちであああっえーとーまあまあえーととりあえず、えー、と次の小物道の えー、タイトルなんですが前、まあ、1週間前も発表したんですが、ハーデストボーイ君のエスホンダ対、うね君の X ガイルが、えーと、11月の4日のー、えー、V3 の後にありますので、どうか皆さんもそちらの方もよろしくお願いしますみんな、結構キャラ差ある組み合わせやらせるの、好きね<笑>、まあ、<笑>まあこれは、まあ、でも、1代対決というコンセプトのもと、まあ、伸びてる2人ということで、なかなか楽しいんじゃないかと思ってますの、ね、ど。 でえっと、っととちょタイトルはまあ内緒にしときますけども一応1月までは、えー、とカードが決まっていますので2月以降、俺も出たいって方いましたらどうぞ小田道のツイッターなりニカさんだったり僕ですね草に声をかけていただければと思いますのでどうぞよろしくお願いします。はいということだそうです。 じゃあ、えー、となんだろうローカルレコーディングは停止ですね、とりあえずねブロードキャストはこのままやっときます、はいまあ、もしかしたら、あのあれろ録画、録画っていうか、このビデオで配信 の, このあれ、アーカイブで見る人がこのはアーカイブの長さであっさっしってなっちゃうから、ちょっとこのあとブランク作っといたほうが。 いいいと思いまシークバーであっってなっちゃうからスピリタスさんがーとかになったときにあともう短いとあっ、サッシってなっちゃうからちょっとここはブランクにしておきましょう。ちょっと<笑><笑><笑>あ、まあ、ということで、まあ、とりあえずは配信とかでいいんじゃないでしょうか、まあいいまあ、はいこのまま。いいね、はい はい、じゃあとりあえずこんな感じで一旦切って、このままお、今日はこれで終わり今日は終わりでいいのかなはい、じゃあ今日はこれで配信終わりですお疲れ様でした